皆さんこんにちは。ハート回路の平野です。本日はこめかみの頭痛の症例報告をさせていただきます。もともと頭痛持ちで慢性的な痛みでお悩みです。50代女性、事務職え。夕方からの左右こめかみが鉢巻で締め付けられるような頭痛でお悩みです。こめかみというと偏頭痛をイメージする方も多いと思いますが。 要性で運動ししても悪化しないことから緊張型頭痛と考えられます緊張型頭痛は背中首頭部の筋肉が硬くなることが原因と言われています緊張型頭痛の筋肉はなぜ硬くなったのか根本原因を探って生活の質を上げましょうほぐしで変わらない方は疲労だけでなく違うアプローチが必要だと思いませんか 緊張型頭痛の主な理由は皆さんがご存知のようにストレスの蓄積ですストレスは同じ人間でも感じ方が違います世の中には同じ仕事内容でも頭痛が出る人出ない人がいますそれはなぜでしょうか性別や遺伝以外で視野を広げてみましょう私はその違いはその方が過去に歩んだ 環境によって形成された思考癖にあると考考えています思考癖とは考える時に出る傾向のことですが例えばプラス思考マイナス思考というものもその一つですその思考癖によって緊張しやすいかしにくいかに分かれていきますその緊張が筋肉の緊張に結びつき頭痛になります今回のクライアントは ああるる思考ががが頭痛につながっている可能性がありますそれはいつも誰かの意見に合わせている本当は自分の意見考えがあるのに対立するのが苦手という特徴があります表現力がないのではなく会話した後に不安や恐怖を感じています誰しも本当は言いたいけど言えない経験があると思いますがいつも人に合わせる会話が多いと 本来の自分を出せないことにもどかしさを感じたりします問題なのは思考癖が悪いのではなく体が痛みとして反応している点です思考癖が強く本当ではない自分を演じるため無意識にストレスをためているのかもしれません心と体のアンバランス意識と無意識の不一致あなたにも思い当たることがありませんか